旅シ リ, ーズ温泉シリーズ今回は真冬のツーリングということで比較的暖かい伊豆半島を目指してえ走っております。 えーまあ、凍結の可能性がある山間部は避けて市街地プラス海沿いを、えー、一周くるっと回ろうかなと考えております、えー、伊豆はもう何回もバイクでは行ってるんですけど時計回りが多かったので今回は反時計回りでうおじおおおおおおおおおおお これだけ空気が澄んでるってことだね。 バンド降りたーえっ、ー、ととりあえず最初のお昼ごはんスポットに行きまーすあ村の駅インシャオ。いい じゃあ、しいたけバーガー1つ。はいはい 出てきた何何川だろう何川 左曲がると伊藤修善寺駅に出るんだねでこっちが下田天城。 六になってる<笑>なんだこれ「地獄極楽巡り」 全然クレーム通りなくなっちゃったなこの辺やまやましてきた究極のそば怪しげー天城中学校この辺一帯が天城ってところなんだねああ天城 a h a h 違うね、あっ10度だって今。 マジでなんかちっちゃい橋が点々とあるね松ヶ平橋これ全部覚えたらすごいな。 《ここなんだ》 あ すごい高い高位置に見えるけどお鳥桜祭り」開催中になってますけどえー、でもまだだね。 日頃はまだもうちょっと先だねでもこんな1月から咲いちゃうんだねトイサンセッッブリッジあ海が近いやっぱ海のし県に住んでると感動しちゃうよね 海よ俺の海よ西伊豆町に入りました。 どうしてそんなに綺麗になるの僕だけの君でいてほしいのに誰が誘いかけても知らないふりしているんだよ<笑>あっこんにちは。 有効モーターズってる<笑>ありがとうございますちょ、止まりで す, りですうん